死ねるかいたチの生きた意味をこんなところだ俺は許せサスケまた今度だ怪我はねえかよ ビビリ君お前は弱い。やあ、ウスラトンカチ。友達だ仲間一人救えねえやつが、ほかになんてなれるかよ。これで最後だ。あいつにとって、お前の命は、里よりも重かったのだ。我々は、この顔をつぶす。俺は、お前をずっと愛している。 どうる<音声>お 邪魔すんなっつってんだろうちはサスケんとこに生きてんだよ邪魔するなって言われてもねマダラ様に「誰も通すな」って命令されてんだよね僕らそれにサスケだっけ言っても無駄だと思うよもう死んでるってゼメカディンのあの慌てよサスケくんに何かあったことは間違いないよね タルトビ先生私たちで奴をやりますあなたたち絶案任せたわよ 君たちフォークを倒して先に行くつもりすか<笑>おいおいこんなことさせないってマダラ様の命令は絶対だしもし守らなかったらどんなお仕置きされるか分かったんじゃないよ私どちらがを信じられたら教えてあげないと 調べてみたいものなんてそういうところは変わらんの知らないものを調べたいという欲求は人間の人間の手伝わっている性質です若さの欲求が他の人よりほんの少し大きいからですんな フッワシを死に追いやったお前とまさか共闘戦することなるとは一同で開墾の情はあるが同時に喜びを感じる自分がいるやはりわしは甘いのだろう やたいその体でも恐怖を感じるでしょうしま<笑>いよさっさと佐くんのもとに向かうわよいてて。 あとはわしに任せよではよろしくサスケーだ誰だてめえサスケに何してやがるなるほどあなただったのねカブト。 ここへ急ぐ一行を感知してましたがやはりオロチマル様でしたかこいつがカブとここに何をしに来られたんですあなたこそ。つうか、サスケに何してやがるさっさとどきやがる落ち着きなさい、カーリン。よくサスケ君を感知してみなさい。感知つってもアイス サスケのチャクを感じるなんで僕はもう今までの僕じゃないサスケくんに危害を加える気もないじゃあ兜あんたがサスケをそう僕の医療忍術と研究し尽くした柱細胞を使って彼は一命をどうにか取り留めたんだ佐助ル かしかし兜あなたがここにいるということはイタチのイザナミの術を説いたってことだけどそうです僕は自分を認めず何者かもわからないでいたでもイタチはイザナミを使って僕に気づかせてくれた僕は他でもない兜なんだとイタチは君を死んでも守りたいと願っていた その願いを決して無駄にはしないそしてそれが今の僕の願いなんだ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 ずだ今の俺は三日以上の存在だ解けないものもないの力だそれなボの力それが僕の力だそれがボに。間違いなどない。ダメだ何をやっても状況は変わらない前に戦ったと飛びしたお重いの。<笑> この存在おっとうわっどっこいなりたい完璧な存在になったなぜ無無駄駄だだと はあ先方迫撃の術先方無機転生行き過ぎてるなこの力君を倒せばこんなループ勝ったいやまさか。 これもループなのか戦法無機転生行き過ぎてるだろうこうの時間僕は僕は一体<笑>倒したはずなのにまたループか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 やっとわかったときそこで解放されたというわけでそう<笑>いい風じゃない。